はい。アップルから届いたやタグを上げていきたいと思います。 ところを引っ張ると電池が通電して使えるようになるんですこんなことがなりました。感じでエアタグの接続が出てきました。接続を押してみます。 今回は自転車で設定します。えー、アップルウォッチとアイフォンを車の中に置いて。行きたいと思います。はい、エアタグを。自転車の中に。入れます。車に置いてあるアイフォンから、ずんずん。自転車で離れていってます。エアタグと一緒に。これで、ええー。 iPhone から離れたところで、エアタブのアラームが鳴るかどうかですね。今 200m ぐらい離れてる 時にまあ、ストーカー対策っていうのもあるんですけども、えー、エアタグ自体からアラームがあって、えー、そのストーカーに対してまあ、女性とかがあなたの荷物の中にエアタグ他人のエアタグが入ってますよっていうことでアラームが鳴るみたいな、えー、ストーカー防止機能みたいなのがついてるんですけどもこれがもし自転車の盗難 で自転車が盗まれて持っていかれた時に自転車からアラームが鳴ったらえそこでまあエアタグを見つけられてエアタグだけ捨てられちゃって自転車持っていかれちゃうっていうそういうのになっちゃったらまあ全然その盗難抑止の意味がなくなっちゃうんでエアタグはずっとこう仕込まれてるのがこう分からないま ま, まあどっか。 電車盗まれた先で位置が分かるようになれば一番いいんですけども。ということで今回そのアラームが鳴るかならないかですねあの盗んだ人に気づかれるかどうかっていうテストをしてます。で今のところもう、えー、この距離が正しいかわからないですけ2キロぐらい離れているんですけども。えー まっくエアアタグからアラームは鳴ってないいと思いますちょっと風が強いのでもしかしたら鳴ってても気づかないぐらいの音なのかもしれないですけど今のところ鳴ってないと思います、まあ、つまりこのあのー、走って逃げられた時は気づかれない可能性が高いですね車に乗せて持ってかれた時はもしかしたら音が静かにっていうのがあるかもしれないですけど今のところ。 音が鳴ってないあるいは音が鳴っても気づかないレベルの音量でしか出てないっていうことになりますまあその持ち去られて3日間はアラームが鳴らないみたいな、えー、書き込みもあったんででこの場所の特定の仕方なんですけども離れたところに行ってしまった場合どうやって感知するかっていうと。 他人の iPhone ですね近くにある iPhone を通じて、えー、その位置を特定できるようになってますなんでそもそも盗んだ人が iPhone 使ってたらその iPhone から位置が特定できる可能性があります、まあ、今回の検証の結果だと自転車に仕込んだエアタグが、えーまあ、自転車を盗んだ人に、えー まあ、知られるというかアラームが鳴っちゃって、えー、エアタグだけ捨てられて自転車は持っていかれちゃうみたいなのが懸念されてたんですけどそれはなさそうですねなんであの自転車のまあ盗難予期というか、えー、盗まれた場合の場所探しっていう意味では、えー、まだ使える可能性がありますねあとはどうやって検知するかの方ですね こっちの、まあですかね、確率というか精度というかそっちが使えるかどうかなんですけどもまああのヘアタグ自体は仕込んでおくっていうのはありかなと思います。今度は車車車でですね車に、えーまあ、盗んんだ自転車を積んで、えー 現場から離れる持ち主から離れるっていう設定で今、えー、iPhone と AppleWatch を自宅に置いて AirTag、えー、の付いた自転車を車に乗せて、えー、自宅からずんずん離れていってますこれで AirTag、えーまあの方に何かこうアラームが出たりするのかあるいは、えー、自宅の iPhone の方は画面の録画をしてますんで えー、iPhone の方に何か通知がいくかどうかっていうのが分かると思います、まあ、今回 AirTag なんですけどももともとその、えー、他の似たような商品っていうのもずっと前からあったんですけども今回アップルが出した AirTag の強みが何かっていうと、えーまあ、やっぱり iPhone ユーザーが多いってことですよね 今回その検知の方法なんですけども、えー、他人の iPhone ですね自分の持ち物がどっか行っちゃった時に、えー、その AirTag の近くに iPhone を持った人が通過したりするとその iPhone 経由で、えー、iPhone の GPS が、えー、その AirTag がどこにあるかっていうのを自分の iPhone の方に知らせてくれるっていうそういうシステムなんです なんであ の, その、まあ紛失したエアタグですね、それが、それの近くにいかにその iPhone を持ってる人が通るかどうかっていうことなんですね、他の、えー、似たような紛失のものは、そのメーカーのアプリがインストールされた iPhone が、えー、その近くを通らないと、えー、検知することができないっていうことなんで。まあ 無名メーカーカのアプリなんて入れてる iPhone なんてほとんどいないんでまあ役に立つことっていうのはほぼないっていうことなんですけどもまあ、日本だと iPhone ユーザーものすごく多いんでまあ、特に駅とかそういう人の多いところで紛失した場合ってのはまああの iPhone ユーザーすごい多いんで検出することができるかなと思いますまあ逆に人のいない山の中みたいなそういうところで まあ、紛失しちゃうと、まあ、見つかる可能性っていうのはほとんどなくなっちゃう形になりますねでアップルの、えーまあ、一応説明によるとその動くものにつけるのはあんまり効かないみたいな意味がないみたいな説明をしてます例えば、まあ、ペットの犬に つ, つけて、えー、犬が ど, っか行っちゃどこに行ってるか分、まあ、かるみたいなそういうのにはちょっと向いてないっていう ことなんでちょっと自転車の盗難に使うっていうのもそれに近い状況にはあるんでちょっと使い方としては向いてないのかなっていうのはあるんですけども、まあ、それが使えるかどうかちょっと今回検証してるっていうのもあります。まああの これ、その悪用しようとすると、まあ、ストーカーみたいなことができちゃうっていうのもあって、逆にそのストーカー対策みたいのもしてるんで、まあ、自転車のその盗難に使うのにもちょっと制限がかかっちゃって、えー、うまく使えるかわかんないですね。あの、盗難、えー、ストーカー対策っていうのは、えーっと、例えば、まあ、そのある女性のところのバッグの中に他人のエアタグをこっそり忍ばせて、 えー、まあ位置情報を探ったりとかっていうのができるようになってしまうっていうことがあるんでそうならないようにある一定時間他人のそのエアタグが自分のお荷物とかでこう入ってる時は、まあ、iPhone を使ってれば、えー、iPhone に、えー、他人のエアタグが入ってますよって通知が行くようになってたりあるいは何も持ってないっていう人でも、えー エアタグ自体がアラームを鳴らして何か変なもの入ってますよっていうのが分かるようにしてるっていう仕様になってるんですねでそれが、えー、実際のところ今こうやってこう、えー、そうですねあの自転車に埋め込んだエアタグを持ち去ってこう車で持ち去って移動してるんですけども果たしてアラームが鳴るのかどうかっていうのをやってるんですけど 今んとこもう結構3キロぐらい離れて、もう5キロぐらい離れてるんですかね。なんですけども、全くアラーム自体はならないですね。まあ逆にこれ、まあ、自転車につける場合ですと、その盗んだ人にこうアラームが鳴って、うん、この自転車いなんかやったついてるな、みたいな分かっちゃうのも、えー、まあ、 対策されちゃうエアタグをこう見つけられて捨てられちゃうそうすると自転車だけ持っていかれちゃうっていうことになるんで、まあ、自転車ユーザーとしてはこれ音鳴らない方が助かるんですけどもそれが実際どうなのかっていうとこですねでまあいろいろ調べたんですけどもすぐには鳴らないみたいなことも書いてあってなんか3日間経つと鳴るみたいなまあそれでいっ ストーカーカ対策になってるのかどうかちょっと分かんないですけど3日も経ってたらもう居場所とか全部分かっちゃってるじゃんみたいな話なんですけどもそれでいいのかっていうのがあるんですけど、まあ、自転車ユーザーの場合で盗難対策で使いたいっていう場合はまあ大人らない方くて場所だけこっちが分かるっていうのが一番いい状態ではあり どういうふうにこう何て言うんですかねこう発信できるというか通じるのかっていうのがそのえバッグの中に入れた状態とかえもしかし金属のなんかこう入れ物の中に入れた状態でちゃんとこう電波が発信できるのか場所が分かるようになるのかどうかっていうのがちょっと難しいところではありますね。 とりあえずここまで来ましたけどアラームはならなかったっていう結論になります検証としてはとりあえずここで終わりになります一応、えー、車に iPhone と、はい、アプローチを置いて画面は録画したままで動きますじゃエアタグはこちらに入れて、ね What、uh、the -huh. f***? Thank <laughs> you.